日本時間の今月20日午前時頃、シリアの呼吸に近い、このコ南部の畑を震源とする、バクニチュード 6.3 の地震がありました。調べましたところ、これは相次ぐ大規模な余震の一つだそうですので、このコにおいて、この地震で6人が5人中になり、そのロボッも294人が負傷し、そのうち、 18人が14人になりました。一方、シリアでも470人以上が無傷だと見られます。ということで、地元当局は地震が続いているため、損傷を受けた建物に近づ か, かないように呼びかけているということです。